皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。11月1日、バージョン6の前夜祭イベントが行われるということで、冒険者の広場で花火が配布されています。忘れずに受け取っておきましょう。でも、今受け取ると道具枠の圧迫になるので、郵便のままにしておきましょう。さて、新しい月になって、いろいろと忙しい感じですが、空気を読まずに、フェスタ・インフェルノが開催になりました。 今回はダークキングなので、サクッと倒しておきましょう。ところで、このダークキングを倒すと、達人クエストの方も、同時にクリアになったりしないですかねなんだかダメそうな予感がしますが、とりあえず行ってみましょう。やはりダメでした。そりゃそうですよね。という検証結果になりました。ダークキングのフェスタインフェルノは、11月4日の12時までです。仕方がないので、常闇の聖戦の方で、達人クエストをクリアしておきました。 このクリア報告をバージョン6に持ち越すつもりはありませんでしたがせっかくなので持ち越してみますかね海賊の新しい宝珠お願いします動画が長くなってきましたのでこの辺で切りますがロスターのお題もできれば持ち越したいところです経験値24万はそんなにおいしくないですが特訓スタンプ240個は結構おいしいです錬金釜の様子を見ながら時間がある時にカードを錬金しておきましょう